良さそうだな、え<笑>っと紹介して、今日ここ、泊まるところが、ヌエボ広場から歩いて約2分、とても立地のいいホテル、傘1000グラウンドです、三つ星ホテルということで、えー、かなり、ね、高級なホテルでございます。楽しみ楽しみだねよし突撃 すごいじゃん、なんかこれすげえきれいだ涼しいし。 は <laughs> い、okay, so ah, okay.。 世紀んてんてえー、すごい うわっすごい <音楽>すげえじゃんこれいくらしたんだっけ万万いやー日本のラブホテルとは桁違えないだなこれすっごい素敵だ、ね、ここに強かったね初日からそうだよわミスったなこれこのバスルームの大理石やばいっしょこうして 興奮してますコナンサんなそう、金かかるよだけど、君たちは含まれてないからあのー、だから、違うね、後で払うっていうのはそういう意味なんでブレイクファーストもし食ったら、ね、部屋番号教えてっつってそんであるでしょティータイムはお金かかるティータイムかからないよわー、バルコニーにちょっと荷物を貸してくれ一回<笑>荷物ホテルチェックの荷物を貸してくれ グラナダの街中に佇む16世紀の貴族の館を改装した三つ星ホテル入り口を入った瞬間からその歴史を感じる佇まいに僕は感動していた整えられた ベッドに美しく映える白い壁一歩外に出るとそこにはアンダルシアの太陽の光を浴びた白い壁その白い壁をキャンバスかとするように名前も知らないアンダルシアの地の 植物たちが色を添えていたこの色はきっと風と太陽が授けてくれたものなんだろう天井に設けられた針やドアの一つ一つについた 絆跡全てが調和しこのグラナダの地の歴史を飾っているのだと感じた旅にはいつも泊まる宿が必要その宿に一歩足を踏み入れると街の中からだけではわからない その土地に根付いた文化や習慣が感じ取れるのであった僕は少しベッドに休んだからまた新たな冒険へ出かけることにした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 to the to てと e t てとてとて to とて e t o てとてとてとてとてとてとてとてとてとてとてとてとてとて r てとてとて e てとてとてとてとてとてとてとてとてとてと r とてとてとてとてとてとてと h とてとてとてとてとてとてとてとて e て e てとてとてとてとてとてと o とてとてとてとてとてとてとてとてとてとて o てとてとてとてとてとてとてとてとて n てとてとてとてとてとてとてとて e てとてとてとてとてとてとてと e とてとてとてとてとてとてとてとてとてとて e ていいだか、ね、ら、もしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもし f r もしもしもし e し e しもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもし e しもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしも r もしもしもしもしもしもし そうだね、俺らだけ汚ねむしろ汚ねって思われてるじゃない何何うんこしたとめえら流さねえんだみたいなええー、かりましたということであのうんこしたあとですねそのケツを拭いてあの流していいそうです ね, 海 外, だよね海外ではね海外ではあるあるなんですけど流しちゃダメなとこもあるんでフランスだとかイタリアとかね、まあ、グラナムに関してはそういうのも整備されてるんですけどねでよねわっあっつっあっつっ もう暑いわ。とりあえずね、あの肉料理を勧められたところがあるんで、そちらの名前をね、検索しながらっていうか、まあ、すぐ歩いても二三分であるって言ったんで、そこに向かって歩いております。焼けちゃうから、もう火加減、絶対火加減とってる。 揚げはね、あ、でもちょっと暑いねやっぱりあ、外交官車だ危ないよこれてか危ない外交官の車だこれ SP だよほーらー服めっちゃ着てんじゃん怖いさグラスかけてあそこでしょだうわ、暑っ あ水汲んでんじゃんほらあれあ水汲んでんだあ俺もあれ水くも水あセグウェイもあるし俺水汲もんあれちょっとこれリカ持ってて俺が汲んでるとこをちょっと取ってくるうん俺くん持っててこれうるさいね こ, こを下持ってしかう、うん、こっちが今エサ。 おばさんが二乗料系の畑に帰ってますそうだ、ああいう風にねやっぱり飲料水とし飲むこの辺じゃないなんかグリルの有名なっていうフライドフィッシュがなんかうまいって言って俺もそうな リンゴンチーロもう休みなのかもしれないでしょああでもみんな飲んでるから観光客だから大丈夫でしょ使ってましたちょっとそれ今これもらった地図でねんんんう名前をさ検索したここでいいんじゃない どういうこと うん、あ, あ、それじゃん。そ こ, こ行ってみようよ。よ、うん、こっちから取っていこう。そ こ, こはずいから。 あーすごいいない、ね、暑くないもんね見てこれ中がすっごい広いよんなんかフライドフィッシュの匂いしてきた、うん、涼しいな今日はうん<笑> 食べるなターラー食べるなハンバーグと何か関係があるのかな、ね、もしかして。 あれヌエボフィルバー来ちゃ っ, てもらったまたいいうわアンティークのすごいいいこのあのさランプ欲しいなほらああいう奥にあるランプ上にある売り物じゃないのかなそうだよねランプなんて観光客がいてもいるわけんなんだい これ超絶いっぱいだよこれなんか大衆的だ な, なもうちょっとさイブシギンのさオールドトラディショナルなものを食わしてくるあっあの辺なんかグリルありそうだね また言うじゃん。な、え、に、ー、なに、臭い。あ、こっちまだ来たことない、ね、確かに。 アラブっぺーなー非常にアラブっぺーアラブっぺーっていう言い方もほ、うんだああいうとこもなんかサングリアをさすごく美味しそうに飲む。 若者たちあこれじゃん見今見つけましたボデガスなんとか。れこれ のあったたじゃん見あ入ったね確かに有名なんだけど下のほらゴミくずがさこれが人気だって人気たら緊張るし。 立ち食いになっちゃうんすまれないよこれこうレストランっていうかさ、うん、あのフライもう一個はさおすすめしたとのかもしれなここは人気なの確かあでもほら確かにうまそうだ確かにうまそうなこうあれが出てきてる、えー、そ う, うまいんだよやっぱりほらハムをあむあむあむと。 見てて見てほうどういう風に入るの座りはしない立ってるよ やっぱ有名なあれ見てほらあの皿どこ持ってるのあタパスを持ってったんだサングリアをやっぱ食べたほらあんなふうにバーにこう行っちゃえばいいんだよ バーニーって、こうやって、あれを食べてられるんで。あ、ほら、たっぱが出てきた。じゃあさ、一杯飲んでさ、ね、頑張って。あそこに座るじゃん。で。よし。<笑>なに。あ、飲み物。あ、飲み。ベアアンド。 もできたやっぱ「リ<笑>オ」は多分イタリアなんだから「ドス」って言ってるんだよ<笑>ねイタリアのねちょっと混じっちゃってさ<笑>ちょっとつかんないんですけど<笑>このボンボレは何なんだよな<笑><笑> いではい、乾杯しよう。 じゃあそれ言わなきゃ。<音楽> なんか何があるか分からないから言えないよ。何<音声><音声> ¡Ganan ustedes! Pero...